はい、まおですェえですさなですということで、見てお分かりのように今回私が MC をさせていただきますお願いします。お願いしますでちえちゃんとさなちゃんのリンゴルフアレンジマッチプレイ対決です今回は心の準備できてますかはい、ね、前半も見てくれた方いると思うんですけどね、そこでもちょっとお話ししているようにもう一度ルールの説明をします、はい、9ホールマッチプレイ 8ホールのスコアによってポイントゲットボギー以上0パー1ポイントバーディー2ポイントイーグルが5ポイントアルバトロスホールインワンが10ポイントです、はい、さあ出るでしょうか<笑>最終ホールのポイントはダブルアップ9ホールの合計ポイントで勝者を決する OK パットありお先にはなしです、はいはい でこれから2人には特別ルールで9ホールマッチプレーの対決をしていただきます、はい、なお勝者には5万円の賞金が与えられますイエーイ。エ敗者はゼロです<笑><笑> 2人の選手が賞金をかけて真剣に9ホール対決をするのでぜひ最後までご視聴お願いしますお願いしますじゃあ2人 すごい心臓の音がここまで聞かれてきますねまも<笑>ちゃんの心臓が一番一 番, <笑>一番エグいね<笑>宮崎千恵選手 VS 柳紗奈選手リンゴルフアレンジマッチプレー対決よろしくお願いしますお願いしますじゃあ私からで、はい、ちえちゃん負けたことないって言ったんでうん。どうかな 勝とつから<笑>この対決でね<笑>、そう二連勝してますよ。負けたっていうのをつけたいなっていう<笑>。確かに<笑>。そうですね。わざわざ福岡から来てるんで勝ち越し上げて、はい。ありがとうございます。政府稼ぎたいなと思います。さなちゃんは飛ぶ方から結構強敵なんですけど、自分のゴルフができるような頑張りたいと思います。はい、ほどわかりました。 じゃあ頑張って稼ぎますはい三、はい、連勝目ですね<笑>勝ってますはいしお願いしますお願いしますお願いします しょーめっちゃ飛んでますね、うん、左ドックで結構いいとこまで行ったと思います、はい、お願いしますお願いしょー二人ともいい感じでスタートしましたありがとう、はいえー ちちゃんたダメだっ<笑>ってななそうねえうね、ん、んか持っとこうかこ、うん、<笑><笑><え>た。<笑><え><笑> 흐허허허 ナイススパー。Nice. Nice 冷たい。ありがとう。ご飯で風が冷たい ね,、うんね。冷える。前半そんななかったのに。うんだった。チェちゃんパーで。パーでソナちゃんが五分でチェちゃんが一ポイント。OK、はい、です。頑張ってアルバトルストルゾ。無<笑>視<笑><笑>無視したな、ね、よ。<笑> 続いてのホールはパー4 363ヤードですはい行ってみようお<笑><笑><笑><笑><笑><笑>いしょおいしょありがとう えももちゃんスヌーピーの鼻気に花木那須。心ある。<笑>つけたのよ。可愛 い, い。なんでついたのかわかんない。癒されスヌーピー。ほくろ。え<笑>なんか。も<笑>う。焦げてる。<笑>かわいそう、ね。だけど、しちゃったみたい、ね。百四十六ヤード。六番や。 ちゃんえちゃんの方行ってた。 9番でーはい見えるけどお仕事お仕事。お仕事<笑><笑> だ<笑>っちないやいや全部ついてくる必要はないんだけどさ<笑>面白がただけだからねカと一緒についていくそれが私の役目一番わかりやすいよね<笑> すみません<笑>その辺はやってる<笑>あのあ行ってください、ライン読みをキャリーさんじゃん、MC じゃなくて<笑><笑> リだな割り切っっちゃったよ、うんね、バねパン。パーパーパーパー カットでナイスパー<笑>まあバ、バーディ ー, <笑><笑><笑><笑> ー, <笑>ー。 ね、<笑>人 し, し, <笑>しっかりして感じてしっかりして一応あの二ホールはってこんな感じのあのポイント制で す, ですまだ全然バーディー取って そ, そこで勝てればイーブ分になるんで全然始まったばっかだとポイント性だっかもしれません二倍確かにそ う, そうそうそうそうそうそう最後はね<笑>あれ前半結構硬かったじゃないですかグリーン 今どうすか、二ホール終わって。よくわかんない。わかんない。うん、なんか、硬いヘアウェイとかも、ラフもあるし、柔らかいところもある。あなヘアウェイも、なんか、ターフは取れないよね、うん。もう跳ねちゃうから、できるだけクリーンにって感じ。まあ、さすがにあれか、まだ、ちょうど今十二時ぐらいでした、ねうん。うん。前半いどかったよね。うん、本、う、当、んうん、カチコチだと思う。え、うん、こ, こドライバー当てなくない。右、うん、あ、そうっすね。あの、緑のほうがいいっす。あ ええー、どうしようかな。 すごいマイッシ高さが出た、うん、ちょうど切り切りの頃あそこねやっぱ そ, っぱそうよかったかっこいいえけ、ー、コース知らんから何も言えない<笑>すごいマイッシでも良さそうだったうん百七十ヤード有天気3番です さナちゃんがこの大きい木を超えてるんですよね。すごい、ね、コース知らないんですよね。今日初めて。そう。でほら僕結構ね対決がこのコースが多いから、い多分十回ぐらい来てるんだけど、はいえー、この木をね越えた怖い多分いないと思う。さすが。<笑>まずここ狙えない、ね。<笑>そうそう。まずあそこ超えないから。<笑> 全然近いもんすかね。<笑>ここどっちかってちょっと長めのパワーポってこう結構みんな言うんだよね。<笑>うん、すごい内装。車だよな。百二一九番です。 そうじゃない？そしたらこれ。あと、あ、確かに。次の瞬間ドラゴンラア強かった。綺麗にこう超えていく瞬間ね。やっぱさドラコンもさあの今はさけ正確性とか問われてるじゃん。はい。こう短い幅で何球中何発一発飛べばいいってわけじゃない。そいろいールとかにもなってるから。なかなか入んないと。そう狙えるのがすごい。 だって飛ばそうと思ったらもっと飛ばせるんだもんねそうですよねすごいよねアプローチ勝負ですかねそうだね3打目カチコチかどうかがわからな い, い, いドキドキのグリーンですからいい今日、うん、<笑>なんかもう朝カチカチ朝聞いた音がコツコツ言うと思っ<笑> 凍ってるここはあり<笑>、ま、がとう、ね。<音楽> スパわ、うん、<笑>すごい。 めっちゃ勉強になる。多分。本当めちゃめちゃ。めちゃ勉強になるのあ。あのドライバーの飛ばし方。か絶対マジで終わりで。<笑>普通あの高さ出せないからさ、うん、多分気にこわ。す<笑>ちょっと手高くしてるから。<笑> ママちゃんの次のラウンドめっちゃショートアップしてるとそんな気になってる<笑>イいかジあれないということで今3ホール終わってちえちゃんがスリーポイントいってます、はい、という感じなんですけどどうですかえっと、どうですかっていうのは<笑>どうですかっていうの は, <笑>ううのは<笑>あのこの3ホールもあって3ホールもあってどうですか<笑><笑> <笑>大丈夫。心<笑>境ってことね。<笑>そうです。そうです。なんか思うことあれば。悔しい。<笑>悔しい。<笑> 悔, しいい<笑>悔しいじゃないよ。嘘つき、嘘つき言います。<笑><笑>出てこなかったね。<笑><笑>って感じです、はい。ね、そう、まだね、始まったばっかで、で, ね、で、この後。 六パー、四パー、スパー五、パー、スパー五<笑>、ね。ああ、そしたらね、まだ結構こう動く可能性がすごいある。はい。盤中盤。パー五だからまだ。まだちょっと取っとこ、そよ。<笑><笑>とりあえずこ3、この三、この三ホール大切だよって言いたい。どのポイントだ。はい。そう。まだまだ。そうなるか。はい。はい。 はい皆さん、それぞれどう思ってるか心境あってご覧ください。当ててご覧くださいや。心境をどう感じていか、予想してご視聴ください。日本語だ www <笑><笑>何ごっちゃった<笑>びっくりしちゃった。どっちが勝つかね。予想して見てください。そうです。応援してね。<笑> 応<笑>援してください。も<笑>うなんか選手<笑>選手の応援というよりも MC の応援だよね<笑>。<笑><笑>コメン ト, <笑> コ, メントコメントお待ちしております。はいありがとうございます。<笑>